オンが求めるのは姉の翡水との穏やかな生活だけ魔術師の家に生まれたことで翻弄され続ける2人の姉妹をもてあそぶように響くクリスタルの笑い声今姉を取り戻す戦いが始まる次回「グランベルム」「ノクターン染め上げて」その呪いを私は望んだ